それでは、線形台数2の授業に入りたいと思います。でまず、いくつか最初に紹介とガイダンスしますけれども、教科書は、この筑波大学の指定で使っております、線形代数、明快線形台数という教科書を使います。これに沿って授業を進めていきます。 で今回の授業の履修範囲ですけれども、第5章から第7章までの内容で進めていきます。ただし、第6章のベクトル空間と線形写像の中で、6.6 節の小空間と、それから 6.7 節の相対空間については、やや内容が専門的ですので、この授業から除く予定です。で えー、と一応ですね、これから の, その授業内容の傾向と対策について、最初に少しお話ししておきたいと思います。ここに授業を受けている皆さんのほとんどは、あの春学期からです、ね、この線形代数の授業を受けていると思いますけれども、あの春学期の内容はどちらかというとあの、計算が中心だったと思います。例えば連立一次方程式を解く、えーと、それはなんか行列の簡約をして解行間約をして解くとかですね。 でそういった中でその簡約階段行列とかあとそれから行列式の計算なんていうことをやったと思いますけれども、えー、と秋学期はですねこれからあのかなり方向が変わってですねその皆さんが春学期に行ってきたその計算の背後にある構造の理解を中心に進めていくことになると思います例えばその連立式方程式っていうのは実はその背後にはですねあのベクトル空間とかあと線形写像という概念が あ, のありましてで特にこのベクトル空間と線形シャドウというのはこの線形台数の中でも非常に中心的なもうあの ほ, ほぼこのためにあるといっているようなあの概念なんですねでこの線、まあ線形。だから世の中ではです、ね、線形台数が至る所で使われておりまして、まあ、それもまた機会があったら後で説明しますけれどもそこの中心的な概念というのは線形シャドウなんですね。ですので今 の, あの世の中の科学技術 の, あの大部分はこの線形シャドウで支えられていると言っていいと思います。 であとは固有値といった概念も非常に選挙者の中で重要な概念です。えー、というわけであのそういうことを踏まえてです、ね、そのこれからの授業への対策としてこう皆さんに、えー、と心がけていくといいのではないかということを、まあ、いくつか申し上げます。えー、とまず、えー、と一つはです、ね、あの教科書をこれから読み進んでいきますとあの定義とかあの定理とか補題とか形とかといったものがたくさん出てきます。 もうほとんどそれれでで埋め尽くさてていると言言っても過言ではありませんでその際にまずはあのー、定義の内容と意味を理解して覚えるということ2つ目にはその定義「歩代」「定義」「形」といったその論理的関係をつかむということが大事になります、えー、例えばですねもう少しちょっと例を挙げますとこの定義っていうのはいわゆるその皆さん でののとところででいいうとこのゲームのルームルルみたいなですね、まあ、数学っていうのはそのある対象にですねルールを定めてその中でいろいろな操作を行ってその操作がどういう時にどういうことが成り立つかというようなそういう性質をまあ調べる学問という一面があります。ですので、まあ、例えば、えー、と皆さん春学期にえと勉強した内容ですね行列 A の回数ランクっていうのがありましたけれども皆さん行列のランクって何ですかって聞かれたら今答えられますか 例えばそういうことですね。あの、行列のランクとは何かって言われたときに、あの、きちっとその内容を理解して答えられるかって、答えられるっていうことが、まずはあの数学でルールを覚える、理解するということで重要です。そのためには必ず、あの、教科書に戻る必要があります。教科書には必ず、こういったあの、あの、ゲームのルールですね。定義がちゃんと書いてあります。どっかに書いてありますので、まずはそういう概念を、あの、どういうの、あの、まず言葉と、それから意味を理解してください。 で次に、えーと、補題というのは、まあ、主にその定理の定理というのがまあ中心的な役割を果たすんですがその定理の証明を補助するあの性質というのふうに書かれてあります。でそれから、えー、と定理というのがその、まあ、ある対象ですね、単する重要な性質としてこう出てきます。例えば先ほどこの行列へのランクに関してまず定理を出しましたのでこのランクに関してその、まあ、教科書を僕も 見てみたんですけれどもその中であの載っている重要な定理としてはあの行列 A にはその回数標準形っていう形が存在してでそれはあの行列与えられた行列に対してただ一通りに定まるというようなことが書いてあります。でまあそうしますと例えば回数標準形っていうのを読もうと思ったらじゃあ回数標準形って何だっけっていうのでまたこう定義に戻る必要がありますよね。まあ、そういった形でこうあのまずは重要な性質を理解すると。 それから、あと、K というのは、その定理から導かれて、まあ、その後よく使う性質でしばしば出てきます。例えば、その回数に関する K, あの K ですと、例えば、その A が N 次正方行列のときに、A が正則であるということと、あのランク、A の回数ですね。A の回数が N であるということは同値であるとで。そういうのが K として載っています。で、これは実際に、その、の A がですね、 いろんな場面で A が生息かどうかっていうのを調べるときに、まあ、A のランクを調べることであのその生息かどうかっていうのを保証する生息であることを保証するといったような使い方をされます。こういったその理解の仕方がこれから重要になります。えー、ということであとはですね3つ目としてあの皆さんにお勧めしたいのはその定義や定理をつ学んだらですねあのすぐに例題を作って確かめてみてください。あのそれは例えばあの 線形代数の場合ですとあの、まあ、これから抽象的なベクトル空間をやりますけれども、まあ、その基本になるのは例えばあの数ベクトル空間で R2 とか R3 と呼ばれる世界ですね。R2 っていうのは皆さん高校からやってる XY 平面それから R3 っていうのはこの3次元の空間ですよね。だからその中でまずあの例を作ってみる例を考えてみるもしくはそのまあ判例っていうのも有効で。 じゃあのこういうものがですねある定義を満たすかどうかっていうことを考えるってことは重要です。ですのでえっ、ー、とまずその皆さんここにいるですね結構身近な世界でこの例ですとか反例を考えるというのも重要ですのでぜひあの試してみていただければというふうに思います。はいここまで何か質問ありますか大丈夫ですかねはいじゃあちょっとじゃあ進みましょうえっ、ー、と。